はい、えー、配信の方始まりました。えーっと、これマイク男となってますが、ごめんなさい、大変です。えーっと、ゲームオン、マイク、マイク、オン、映像等々、問題ございませんでしょうかコメントいただけると嬉しいです。皆さん、こんばんはー。こんばんはー。まだ始まったばっかだから、あんまり見てないから。男でーす。 男さんってすごいね呼びづらいと思う、ね、あの ね, ねツイート見たけど、うん、俺ちょっといいねしうになっちゃった<笑><笑>なんかいいねするのもちょっとためらってやめたけど<笑>なんでやめる確かにねちょっと言いづらい<笑>ねえだから未だにうねさんって呼ばれるそう結局ねいやこれねそんなめ め, めしいあんな め, めめしいやつの名前なんか出すんじゃねえよって<笑>いやこれ難しい話で例えば 3年か4年ぐらいゲームやってるまあ、サードにもいるんですけど、はい、長いこと同じハンドル使ってたやつがじゃあ今年から変えますっつって、はいはいはい、これなじむのにねあの多分ねワンチャン1年じゃ効かないぐらいかかるんですよまあそれはね<笑>もううすうす感じてますね<笑>、はい、もう、はい、これはもうね最初に名前付けたやつが昭和なきゃいけないゴなんですけどだって一番男っていうのがしっくりきたんだもん<笑>いやサードでもね あ, のあれですよ あのー、なんかわいそうな名前つけてるやつしょってずっとゲームやってるやついるんですよピエロって言うんですけどえ、な、な、なんてえピエロって言ううですけど<笑>おーもうレジェンドプレイヤーじゃないですか<笑>確かに呼びづらいそうですあのー、なんてピエロさんピエロさんあのー、電車の中で呼びづらいののねトップ5ぐらい<笑> なんか、物の例えかなみたいな。比喩表現か何かって。あの、本当に、あの、昔いたピエロっていうビジュアルバンドから引っ張ってきただけっていう、もう根っこから痛いやつですけどあ。<笑>あ、そうなんすか。か男も多分知らないでしょいや、俺は知らない。だよね。そもそも俺は知らないけど。<笑>あ、でもそうなんだよ。ビジュアルバンドなの。そうそうそ う, そう。ピエロさんのあのレミーはすごいっすよね。あれは、まあ間違いなくオンリーワンなんですけど、名前もある意味オンリーワンっていう。オンリーワン。<笑> ちょっと悲しい意味のて確かにあー、はいまあ、俺も男っていう名前はてか正直バイソンにするんだったら、はいはいはいまあ、せっかくだから名前変 え, ちゃい変えたいなって思っててあまあまあまあまあまあとその名前変えはまあいいと思うまです一緒にでもなんかあんまり面白い名前思いつかなくてなるほどなんかこまあこ男っていいかなみたいなそういじられやすいしねああすいしすね覚えやすいです確かにか覚えやす い, たら忘れないそうそうそう あとキ ャ, ラあのキャラが立ってる、うん、<笑><笑>それは立ってる間違 い, いキャラが立ってる<笑>そうキャラ立ち<笑>キャラ立ちこれ大事です か,、ねかね、さあコメントちょっともらえると嬉しいですがマイク入ってるよな あ, あリュウ、リュウさん あ, あ、今ねあのー、ガンさん今のじ合いしてるからねそうそれ待ちマイクは入ってますみんなシャイなのかな<笑>配信は始まってる一人目は決まってるあとはかぶせ合い俺ーあそうあ聞こえてますあ ありがとうございます。コメントが。そう。え、まあ今日のルールはですね、かぶせ合いで、あのー、キャラ自由っていうね。そうですね、まあ、ルル両チームとも先鋒だけ決めていて、はいえー、と合計今のとこ9対9ということで。そうですね、で、あと、で、まあ あとはもう入りたいやつが入れとうで、ね、立候補してガンガン行けと、ね、そういうことかリーダーがお前行けって命じるがそ う, そうすっすね、McMahon? まあリーダーがもう指名しちゃってもいい<笑>全然リーダーがあのなに対象縛りということもない全然そんなことないなんだったらもう今回リーダーが先方ですねどっちも先方だからねこ れ, <笑>これガンー 1P 側リーダー 2P 側お画面に隠しから出てきたぞこれ大丈夫かあんだおいこれ これゲーセンのインカム率で一時利しく下げると思う、ね、これはねー営業妨害ですけちょっと負けていただかないと困りますねこれとにかく歴代一つ歴代ストリートファイターで最強の号機だからな、ね、<笑><笑>あっしゃがれつはめできあできないねあっ<笑>でさえ一応入ったうん <笑>確かアシュラに好きないんでしょこいつアシュラはないっすねないのふざけてないないない終わってるお出る昇竜剣あ一フレあんのああそうかピオリが即回復だっけピオリがないなピオリイなめてるのかこのキャラ<笑>まあまあスーパーコンボねっしなあれ投げ受け身はいいやや今のもそうだあ投げ受け身あるんだ <笑><笑>えっ<笑>ね<笑>本当、いやこれはね、おすすです。<笑>いやいやいや<笑>これは完全な男祭りですよ、いやいや、もうなんか、近所の人集めただけなんで、近所の人、<笑><笑>マジか、僕<笑>がどっから来てる人いるって聞いたけど、なそうな、なまあなぜかなぜか遠い、な、そう、なぜか遠い人も来てるけど、<笑>昔えみんな東武東上線沿いじゃないん みんな違うの、登場戦沿いじゃないのは<笑><笑>まい<あ笑>。はい、画面から隠しが消えた。平和を保たれたよね。さあ、そんなわけで、はい、えーと、現在、リーダーがまだゲームしてんのかなラスト、えーと、1名ずつの 1P2P を、えー、確定させたら、それでぼちぼちやりましょうかまあ、そうですね。はい。あー、ナイスオえ、合気から S 本体になったぞ。<笑> 5期から S ホンダって何確かにあいあいいですね、あの祇、ー、ンさんみたいに純粋にもう1つを楽しんでる、はいはい、もう、ももううこれ、もう俺はこれで遊びたいんだっていうね、<笑>そういう強い意志をね、ね感じますよ、ね、いろいろねー、あの…俺、基本的にメインキャラ以外ってほとんど使えないので、パルマキャラ使える人は尊敬しますよね、どのゲームでも。確かに ななかかね不器用勢なもんで他<笑>のキャラに浮気するぐらいならメインやんなきゃみたいな意識はあったりするんですけどでも、義王さんが一生波動と妥やでしょられて る, しんしである恐ろしい<笑><笑>やもうこれがメインとサブのね<笑>悲しいな<笑>でも今日のルールはもういやサブでもメインに勝てるかもよみたいなな る, なるほど、そうなるほど、サブでもうメイン張りに強い人ガンガンいるんで今日。 今日はね、まだ画面には出てないんで、はい、えっ、ー、と、多分ご覧になってる方は、今日誰がいるかっていうのはちょっとある意味秘密みたいになってるもし、ね、ちょっと秘密ですね、はい。これはなかなか面白いですよ。あ、この、まあ、普段 X の 対, 対戦動画とか見てる人がしたら、はい、え、この人、 この人いるのみたいな、ね。そう。あのね、俺も、エクスの動画よく見るんですけどね。はい。あのー、やっぱり男パワーなのか、いろんな人が来てくださいましたから、ここは。男パワー出ちゃったか、<笑>ちょっち い, いっし。いや、<笑>出ちゃうんだよなぁ。<笑>やっぱね、なんか、別にそんな、別に何も呼んでないですよ、全然。ああ、なるほど。そう、全然出してるつもりはないんですけど、なんかね、カリスマ。自分でやっちゃった。<笑><笑> ちょっとカリスマ溢れちゃってんのかな。<笑><笑>あれもね楽しく大会やってたらねどんどん集まってきてくれてるんでこういうの嬉しい。いやでもぶっちゃけここまで人来ると思ってなかった。まあまあ確かにちっ<笑>ぶっちゃけた話。うん、<笑><笑>これは本音。はい、だから大山に与党、えー、木曜日は X の日ということでえっと X プレイヤーほぼほぼ間違いなくいらっしゃいますので木曜日は間違いないです。はい。ぜひ皆様よろしくお願いします。はい、打倒バーサス。 なるほど<笑>マジで木曜日にこの店に50人とか来ちゃったら俺それ結構すごいよそれは木曜日に40人<笑> 40人<笑>それはこのノリではちょっとやってられなかだって火曜日で40人なんだよ、まあ、あれはすごい本当にもうだってどっちかと言ったらもう週末の方だから ね, あね言葉悪いけどねちょっと頭おかしいもんあれ<笑><笑> す, すげえなって思いますよいや本 当, に本当に。いやホントにやっぱもう何年間もやってますからね あ, あれだって10年ぐらいやってるのかよしたら10年 や, やってないぐらいか でも 10, 年10年経ってるな10年経ってる10年経ってるのかなもう78年は間違いなく経ってる間違いなくまあねこのイベントもね何年続くかわかんないけど、ねえー、10年やっていきましょう10年やっていきたいっすね、うん、あっ 잘하셨다 誇張試合かやっていきますので、えー、配信台のラジアイはこれで最後うこれで最後になりますじゃあ開幕、えー、と両チームのリーダーの、えー、ガンさんとクレジンさんは集まってくださいこのゲームでかぶせ合いってなかなか激しそうな感じがするけどどうなるのかも何<笑>すか このゲームで後から後からかぶせていくってなかなかカオスなことになりそうで結構楽しみですよあのねー<笑>かぶせ合いはねやっぱ一つにおいてやっぱその、まあ、勉強ってかうか新たな側面を見せてくれるとこはかなりあるんでしかも分かりやすいああなるほどなるほどはいのでねまああんまり格ゲー詳しくない人でも楽しめると思いますはいじゃあガンさんこれ よーし。はじ、はじいたはく、はじいた。すげえ。はじきできたらもうそれザーギスカイってことじゃん、つまり。<笑>というわけで、じゃあ皆さん、あの、そろそろ始めますので、まあ、お集まりください。はは。 じゃあ、あの、先方の方、座っていただいて、よろしいでしょうか。誰か、クレジンさんのかあの、あれ持ってあげて。<笑>というわけで、えっ、ー、と、今回のルールは、キャラ GU で、あの、被せ合いになります。で、ワンライフ制です。ということを皆さん、まあ。いや、一キャラです。 一キャラ、えー、今日は一キャラ一キャラかぶせ合い一キャラのかぶせ合い、はい、ということでじゃあよろしくお願いしますじゃあ皆さんあのあっじゃあどうぞ始めてくださいというわけで木曜東西戦よろしくお願いしまーすーよろしくお願いしまーすワンピー側がガンさんの s ッピン側が、えー、クレジンさんのダルシムあ ハッくんはい。あ、よろしくお願いします。ダルシムステージなんだけど。ダルシムステージだね。<笑>これ、早いから。早いね。おっと、スラタイクだが、あっと、リバーサーが。S ン結構やっぱ、弱勝利離しても怖いのがあるんで、はい、まあ、なかなか手伸ばしにくいのもありますよね。まあ、そうですね。ガンさんがダルシム戦はどうなのか。え、でも今、コパンで。し ゃ, しゃがみコパンタイクしましたね。ねあれは多分、勝利これは、あまあまあ、OK でしょう。 いやあ、スラータイプが強い。もう道着はもうスラータイプ1本でいいぐらいなんで、確かにガエルとかだとレバ入れのジャックキックとか使ったりするんですが、はい、道着はほぼすらで済んでしまいますんで、いや恐ろしい。キャラだの楽しむ。ダルシムほぼクルージングに近いがあっと。 惜しい<笑>今焦りましたねリバサの勝利だったら今のは勝ってましたねあそうかリバサ勝利でいいのかああいうのってまあ今つあながってなかったんでああすらすらストがつながってたらいいんですけど今暴れがお互い食らったんでああなるほどね勝利だったらっていう感じですねああそういうことかあ出るここから壊し刻んで投げ受け身取ってないあーっとだがすらが刺さって あ、今のはスパコンっぽいですね<笑>おっと引っ掛けておっと飛び越して投げえいや今のエロいねエロいですねエロいエロいこれは結構いい勝負かもしれないですねそうっすねお互いリーダーでしかも先方っていうお互い謙虚ですねはいあのリーダー対決なんですよ、ね、おっと少量対決、これが痛いがおこれはバカになって これはあーガンさんは手堅く行きたいおーおー足が伸びてしまったところに波動が飛んできていたいやーガンさんやりますねなかなかじゃあワンあ、2P 側誰が行きますか えっ、ー、と、えー、本日は、えー、キャラ自由のかぶせ合いで、はい。まあ、リーダーと、まあ、チームメンバーで相談して、はい。決めるようになっておりますので、そこのところ、了承お願いします。そうっすね、もう、こいつは俺がやるっていう感じでね。おそういやさ、さっきさ、CPU 戦でさ、うん。ガエルにさ、アントビされてさ、すかし下段されたんだけど。すかし下段あ、ハイビギさんです ハイビギさんのバイソンはいあっこれはあのガンさんね、はいはい、バイソン戦にちょっとこだわりありなるほどっていうかバイソン殺してって言ってたのでなるほどこれはちょっとね燃えてますね燃えてますね対してハイビギさんももうここなでも踏んでしまっともっとっともっともっともっともっと ハイビー君もやる気半端ないからね。ダンさんマジであの台足の先端当てる前を覚えてますね。あマジです、ね。空ぶってないです今のところ。おお大事なところですね俺は。 おーっと、ダイヤシいや、このカード SK 不利なんだけどガンさん、間合い取りがそうですね、間合いの取り方がうまいですね弱 っ,、ね、ってヘッドのところにダイヤシが隠る前に位置してるんで、すげえ、ウより足が速い分それが可能になるんですねヌルポがこういうことしねえんだよなバックジャンプして昇竜もちょっとみかわいそうだから昇<笑><笑>、まあバックジャンプに大体勝龍を入れてるっていう感じですかね。うんうんうんうん、これは ハイビく君きついぞ。おっと、踏んでしまって。これはラッキーいやー、これきついな。ダイヤシタイクうまい。ダイヤシうま<笑>いや、今の全体的にダイヤシが機能してましたね。そうっすね。やはり、ガンさん画面をよく見ている。さあ、ここまで2連勝ってね、かなり勢いづいているワンピー側ですが。ガンさんは結構丁寧に、 一つずつキャラ対をするタイプなんで、はいすごいあの好感が持てます、ね、なるほど、昇竜も出ますしまだそんなにあれ立ってないんだっけ、ね、ガンさんはまああとはまあ、その場の嵐力とかも大事なんで、その合わせられたらっていう感じですかね、確かに s ンなんて特にそうですよね、そうですねあの結構低、ま手、あ、っていうか、うん、安定で立ち回るのも大事なんですけど、そこの人間力もちょっと試される。 ーああ。もっとここで破天荒さん。いや、デレあ違うか、デレローさん。デレローさん。さあ、デレローさん。デレローさんも最近、デレローさん最近、かなり勢いづいている、はい。なるほど。まあ、あんまり大会では、はい、正直、あのー、なんかあんまりって感じなんだけど、はいはい。もう、のじあいの熱量たるや。なるほど。半端ないっす、彼も。ガンさん、やっぱ前取りがいいですね。前取り、いいっすね。ああ、ファイヤーは仕方ない。 と、出なかったがうまい大し勝ったっすねこれはおっとこれは誘ってとりあえずシンク遅らせて投げあーデレローさん得意なやつ来たーこれこれは結構まああそこまで微妙なまんまなんか待っちゃうんで投げられる、うんてかその高めからジャンプ台形判定が強すぎなのと、ね、威力が半端じゃないもう体力山杉でしはこんな2発しか当たってないのにこんな 恐ろしいおっと出る大昇龍これは高めからおっと受け身取ってないぞこれはいやーまあこれは気まずいなあーっと足払いが熱い真空を出させてう、えーっらしいこれはが出るいやお互い い, いいっすねお互い上が出る道義戦は面白いす、ね、そうですねここ、まあ 大事なんですねここからこれありきでやっぱ球の数が増えていくというか、うん、また踏み込みこの画面端を追いやるモードをなるべく維持したい今の差し返しめちゃくちゃうまいこれはデレローさんきついかおっと投げるシーソーですねシーソー投げシーソー投げ足で止めて投げピンク出していたが壊しだったこれはどうなる、えー、おお 気まずいな、今の竜巻を 見, 見えたときにまあ、とっさにアッパーが出ると、うん、結構慣れてきた感じのそうっすね勝利とアッパーが使い分けられるといいですねおーっと間に合うんかーい勝利受け間に合う<笑>間に合ったー今のガンさん今のは頭蹴られるかなーって思ったんですけどっす、ね、ちゃんと入浴してましたねさああじゃあ池袋デブさんがいきます池袋デブさんはい ここまでガンさん3連勝しているんですけどちょっとリーダーちょっと早いのでは謙虚すぎではあやばいおっと S, S ダルこれ出ちゃったよこれ、あのー、あのねそれは一時期 S ダルシムは深谷で流行ってました<笑> S ダルはまああのー、なんだレバイレ技が暴発しないところがあるんであそうなんだまあでもなんかまあでもまあちゃんとやれば X ダルの方が強いという まあ、クレジンさんをやっぱ倒した後なのでやっぱ何かしらのコツは掴んでそうですねまあそれもありますがおっと引っ掛けてこれは痛いぞ投げてこれは S だから受け身がないがおっとこれはすかしてすかして今度は暴れないうーんなかなかいやらし い, い す, らすらできますねこれはあっと ダメージが違う。おわっとあー、勝竜が当たる。台足波動、勝竜ー。上、見てる。そうですね。あの、あそこはもう大勝竜届いちゃうんですよね。さあ、これで4連勝。<笑>ガンさんが、半分抜いてしまった。あ、たいへいさんはたいへいさんは 1P、2P どっちですかあ、 これはガイル結構この辺あマジでウさんおュウさん早い早いな<笑>さあリュウさんがここでストップをかけに来たさすがに勝ちすぎだと<笑>そうですね<笑>ここで通ってきたのはまあ来たのはリュウさんのベガメインキャラですねただ…ガンさんも結 こうベガー戦を最近練習してるところがあるので、はい、見物ですねこれさっきのダルシム戦でもあったんですけどとにかくあのデビリバとかに大昇龍が引っかかりやすいああなるほどねちょっとでも微妙に浮いちゃうと、うん、反応ができれば全部大昇利で済んじゃうんでこうお踏まないてかガンさんかなりキャラ隊が<笑>いい間合いでおっと投げ返して 暴れたが勝竜の隙がの短短い、ま短っあーっとつながっていなかったが食らっていたさあここでまず龍さんが一本取っていくおお龍さん空く空の相打ちがうまいですねおこれはおいしいぞめく っ, ってわーっと今高めだったのでベガの離陸力を生かして空気ぐらいっていうか逃げましたね でもダメージは竜さんが負けてますね、今のところそうですね、翔竜のすら引っかかって、昇竜が痛かったですね、うわ、リカバリーがうまい、この辺の、これは、あーっと、昇竜、昇竜、やっぱこの暴れ力、まあ、さっきも言ってましたけど、かなり人間の力としても、そうですね、今のは、レガが逆にいったんで、仮にレガが何も出してなくても、 溜まってないので、痛いのは帰ってこない。これはやばい ぞ, ばいぞ<笑>ああ、今間に合いそうだったが。あっと、これはあ ー, あーこれはーあ ー, あーひっくり返ったー今の軌道はヘップじゃなくてデビリバで透かしていた。<笑>ここで止めたのが龍さんのベガ。あーっと今のはうまいっすね。じゃあ太平さん。ここで太平さん出陣ですね。<笑> 大変さんね、あのこの左のポップ入力しながらね、ちょっとやってるから、ねね、大変なんですよね、大変さんですね<笑>、大変さ、ん大変さんんなんですよね<笑>あさっきのは結構紛らわしいんですけど、置き攻めで、ヘップじゃなくて、デビリバーを出して。はい 何も出さないで着地中足ですねあれさあクピオリーチだったのもありました、ね、うんあれいやてピオリーチだったらもう食らうよあれそうですねヘップだからガードに集中しちゃうところがあるとでうん、さあたい平さんのガイルですねいい動きをしてますねうおー結構攻め攻めニュートラルから、ま、その場のサバットっていう<笑>なんかその場サバットってなんか厳人感っていうかうまい感じしますよねうまい人はやりますよ 上手いガイルああめくりが見えないつながっていなかったがはい変わっているコンボが繋がってないってことはまだエンジンがかかってないってことだからワンチャンある ね, う, ねうわー前詰めしていくしゃがみ大パンイ育はガイル戦で結構使うんですよねうわーカニカニカニビョっていたいやーガイルもやられていやしかしいや結構惜しかったですね<笑>おかえりなさい さて、ワンピー側困りましたねさあここから劉さんが追い上げを見せているがおっご指名入りましたねぎおさん<笑>先ほど号機を使っていた方おっとここで部長 大山のの部長、ギさんですね、はい、あのー、ずっとこの大山対戦会を支えてくれた義王部長です<笑>ここで龍さんがストッパーとして今機能を果たしている中義王、はい、さんは、まあ、何種類かキャラ使うのでまあ、豪機を除いた何かというところで、まあ、さっき S ホンダ使ってたんですけどねまあでもベガだったら龍かなーって感じはしますが龍ですねエクスリュウ バ, バイソンとかもいけるんですけどなんか慣れてないとっていうところがまあ確かにまあやっぱファイヤーハードもあるああ、やっちゃったーあー50円回正長澤5 <笑>これが長澤5の火力いやーこれリュウさん攻め攻めですねこれちょっとねギアかかってますねこれ誘い誘いね なっているラ ッ, ラッキーすぎない昇竜出る中昇竜さあ、擬王部長歩いてくるおっと、今のは中足対空しようとしたけどちょっと足長かったですおっと、空立中ボスああ。へえ行き過ぎたそんな気がしたと言って去りましたが今の密着度だったら<笑>ワンチャン多分ガードすれば、はい、振り向きで真空が出る かなっていう感じはしましたがまあワンチャンですねそうですねその前にリュウさんが食うぐらいしたのでちょっと焦っちゃいましたねうん中ゴス食うぐらいっていうてかあの中ゴスがだっておそ出すのがかなり遅れて出してたから、ね、かた 見, た見て食うぐらいっていう、うん、遅らせ中ゴスあやべ来ちゃったよこれと杉さん杉さんの X バイソンはいしかし杉さんはバイソン戦わかるのか ベガ戦ね<笑>ここはでもなんか最近ベガバイスはやっちゃったやっちゃった中断いやーこれしかも最後が立ち往生台形ってい う, こうおしゃれなおしゃこんです、ね、おしゃれリーダーいやーこれ出際にねダブル2が刺さるんですよねーこれは投げかおーっとこのまま継続する おえー、っと、これは、こっから行きたい。あー投げ返されるっていうか受け身取ってない。さあ。リュウさん、ガンガン行きますね。ガンガン行きますね。固めて行きますね。これ、ベガ側も、スパコンが溜まったので、はい。あの、はめられることもない。ええー、ーっと、ダブル2が飛んできたー。やーべ。あっという間に追いついて、追いついちゃったね。追いついちゃいました。<笑>なんかあの、やっぱ東西線あるあるなんですけど、 うん、意外と追いつくい意外と追いつくね、まあ、今回はあのー、順番決まってないんですけどっていうかリュウさん強すぎ強すぎる対象クラスあ白犬さんですねワンピー側白犬さんです白犬さんし白犬白犬はい白犬さんどちらの方なんですかこれは俺にもわからないなるほど<笑>まあとで聞いてみましょうはい シロケンさん、そしてこうツーピー側はともざさんもいるのかな？ベガが強い。ベガ強いっす、ね。ベガが鬼ですね 2P。ツーピー側は恐ろしいです。それなら俺がベガも俺もベガ使ってもいいかな、ね。<笑>俺も<ベ>ガ<笑>まあベガ結構好きだから。まあ、ベ, ガベガベガベガベガだったりとかね。うん、ベガベガベガベガベガベガベガだよベガガ。完全ゴブなら、完全ゴブならワンチャンある。いやいや俺もツーピーだから。あそっか。あなんで？あーあーあれー。 結構、昇竜やられるから、うん、やらない、やらない読みのやるみたいな、や る, みたいなやるんかいみたいな、あの昇、ね、さんみたいな、昇さんじゃないリュウさんみたいな人でもやるっていう、あのなしよりのありって感じり。なしよりのあ り, り, のありいや、こういうことしてくるとね、うん、ごっちゃになってくるんだよね、頭の中が、そう、しかもその前のヘップ食らってると、あのどんどんの次 の, あの、うん、あれでぴよっちゃうんで、恐ろしいこれはこれは、がっちり4人これがっちりですね X 剣のめくり中盤大勝利はベがぴよっちゃうんで、はい、今のは体力があっても死んでましたねしかしぴよるぴよるウさんやべえな今の<笑>ガンゼメやん歩いて小剣2回の台形ですねああこれはガードが硬いおこれあるのかああ大足 あそこでもう一回勝利を振る勇気はないです、さすがに。いやー、怖いっすよさすがに。空振ったら結局、カニを食らっちゃうから。いやー、そうですね。ここで、破天荒さん。破天荒さんも結構キャラ対。いや、破天荒さんベガ戦めっちゃ上手いよ。上手いよね。あの、マリオジャンプの使い方と、うん。 やっぱこう前取りも結構ベガ線の前取りを分かってますねすごいだから最後来ても大丈夫なジャンプしてるなおっとこれは強き強きこれなんですようまいこれが強すぎて投げこれは硬いぞこれ結構やっぱキャラ対…まあ、キャラ差ありますよね結構竜がやれることやれるようになってくると結構ベガ側がきつい確かに やっぱ疎通ってこれなんですよねその立ち回り一つで本当に試合状況が変わる、うん、そうそう今度は下段、まあ、ギリギリまで意識をそらしているんで結構中腰も中足も見にくいところがある、はあはあはあ、これはこれは中盤からの投げしかし画面端きついなこれはあーっと今のはうわーこれはやばいぞやば い, のかやばいぞやばいぞあー これはどうな る, 逃げるでしだねあーっと打っちゃったはっあれもどっちもリュウさんも一か八かですよね今のはいやあ の, あの状況はね分かんないよ分かんないですねしかし今ので完全にちょっと流れがリュウさんに戻ってきた感じはあるがお互いえマジで今の食ぐらいしているこれは破天荒さんもまだ ガガツガツですね怖い怖い怖いさあお互いゲージがたまったがあーあと今のは怖いぞ今のスパコンがあったんでうわーあああああこれはめんどくさいやつおいやでもーーきついか体力いっぱいあるなまだねここからリュウさん巻き返せるか時間がない これは出すしかな い, い や, い や,、あのー、いやーここで破天荒さんが竜さんを止め た, 止めたそしてあっ京さん京さんですねはいいや破天荒さん強いない や, ーいや今日ちょっと来て早々そうそうベガー流やらせてもらったんですけど、はい、結構練習になりましたもうあマジっすかあこれはダメなんだっていうのは<笑>やっぱマリオがやっぱ強いですねあれ沖マリオが沖マリオね その分、だから歩きたいんだけど、うん、歩き見てからすぐ波動が打てるんであー、なるほどさあ今度は、きょうさんですねきょうさんですね、きょうさんで同、うん、道義使いからの、あのー、株がすごい高いんだよね、なるほど、<笑>しかもなんか、きょうさん、勝利を死ぬほど出るか、あのー、離陸した瞬間に出てるから、そう、あれ、よすぎだろ、<笑>あの、なんか、ワンボタンイプみたいな。あれなんか サソリさんかなが言ってたのか分かんないけど、はいはい、あれなんか、話昇竜らしいっていうあ京さんそう京さんは自分で何やってるか分かんないんだけどなんか見てからそれ一応入力してるようにしててでもう入力しといてでなんか ボタンをパパッてやったらなぜかダイヤシキャンセルの話始勝利が出てるってい う, ていうか結構足技振ってるんであれ足技が多分勝利コマンドで振ってる可能性ありますねはははなるほどそういうこと か, かどうなんだよんかでもとにかく離陸した瞬間にバーンって勝利がくるからうん、うん、何事かと思ってあれやばいよねうわ<笑>あ<ー><笑>あった強気強気の強肩かっこいいさあ続いて いや、2P 側があれ、ハークくんでしょハークくん、2P 側そう。で、合ってる合ってる。そう、ガンさん 1P 側だからね。ーー次がテサンです。さあこ、ここはダルシムー。あの、よくミヤケンさんとね、やってますからね。うん、テサンはあの。そして、キョウさんも。 三宅さんからですね、これは。三宅さんからですあさっての土曜日、はいはいはい、あの、エサーで2015年図としてあーなるほどいや仲いいですよねそう三宅さんと手さ、ね、んでね、出るんでねあとは隊長さんとかあと加藤さんとかそこら辺が仲いいイメージでそうっすねあの。あーっとあーっと 変ななところで出たな<笑>あれは何がいいんだろう大パンレッパかなうーんであれ終わりに飛び込むの難しいんだよねさあ離しに行くが体力がないいやあれはもう罪ですねてか俺大山でテサンを見るのは初めてかもしんないあー確かに相当だ。<笑><笑>これ今日さん話しながらやってますよ<笑>そう今日さんすごいよ試合中だけどマイク聞いてんのよ さ何が起きるかわからないんであーっと対応されたやっぱテサン硬いなスーピー側はあと3人さあハク君五指名入りましたハク君とテサンは先ほどの地合いでかなりがっつりキャミーダルシムやってたんでまあここでお互いやっぱちょっとど男を決めたいところですよね まあ男を決めるっつうかまあハク君は女なんだけどどっちが強えんだってあのハク君はね小物道出ててでその時ダルシムだったんですよ相手がだからやっぱその辺のねダルシムキャミーの対策はかなり練ってると思いますさあハク君普段の戦略を生かしきれるか これはきつくなったが体力お互いごほぼ5ぶさあ下がったり前に行ったりしているがきついなあこれやっぱまあスト2の中でもね最強キャラともう最弱キャラのカードなんですけれどもハク君はいや意外といけるとダルシム フーリガンをちゃんと見てから返してる。これは、あー繋がんなかった。これきついぞテサんの、このファイヤーモードが。そして遠いんだな。よく当てるフーリガン刺さって、レクに見えないさすがにこれは熱いさあ、ガンガン歩いていく。 やはり、満員を詰めるしかない。さあ、今、ああ、今、刺さりそうだったんだけど、スカッとなー。うまい。よあ、横に伸びるんだよね、これね。刺さって、これは、めくりはガードしたが、またフーリガンやり直し、そしてスパコンでフィニッシュ。美しい。勝ったのは、ハクくんさあ、これでワンピー側。そっか。 じゃあ俺行こうかな。 さあ、マイクは男となっておりますが、これ、えー、男さんいらっしゃらないので、プラス投げ的にちょっとやらせていただきます、あ、デレイローさん来た、デレイローさん来た、はい、はい、<笑>さあ、男対ハクんのライバル対決ですね、<笑>急に落とされちゃった、<笑>うわっ、痛え、やはりこれはバイソンが有利なのかな おわおわで行ってあーフーリーガンが光 っ, ちゃったこのままバイソンとしてはもうゲージもっとしゆっくりいきたいところですが行ってててててててラッシュがひでえ技だ<笑>さあ続いて出てくるのは友座さんですかね<笑>ちょちょありがとうございますいやー マジか俺でも先週男に勝ったんだけど、俺、<笑>悔しいー、まあね、勝ったたりり負けが楽しいですねお投げ返す、まじか、元気がいい、いやー、わー<笑>ひで、ひで、これ、友沙さんと私いわくこの、ええ、投げていくの分かってんだけど、投げられる、そ, そうですね、確かに、うん、男投げるでしょ<笑>みたいな、すぐ投げるね、分かってんだけど、ああああお投げこいこっから、あーっと、<笑>これはあまってしまう。 あったまるけど、友澤さんはこれはもう、冷静に、中足 い, い, いや、今のはタイミングがもう、<笑>うわー、<笑>いや、今の絶妙な下段でしたね、えー、今のもう分からせてきたね、はい、うわーっと、しゃがみ中ンがめっちゃ機能してる。強いね。 う, ーうわーて見てるめくり投げて上からいてっておっ と, ーあーっとー男バイソン元気がいいこれはさあこれは 2P 側の大将のミカさんかなミカさんですね、はい、これはぜひともそうですねちょっと やって欲しい。<笑>あの、バイソンはこう使うんだよってやってほしいそう、ね、そうお手本を示してほしいとこではありますねいやニカさんがこう、大将ってめっちゃかっこいいわかっこいいっすねさあ、まあ、バイソンはこうやって使うんだよっていうのがそうですねこれあお<笑>ちょっとニカさんが弱気で着席したが<笑><あ><笑> まずはここで分からせたいとこではありますねあーっとーアントビしっかり先輩ボクサーが分からせにない先輩ボクサーが<笑>おー投げてこれは投げ返すよく見るやつそうーすね、投げておー<笑>だってだってーーーーーーーーーーかーーーーーーしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー おーあーあーあーっと破天荒さんが思わず指をさしてしまったひやひや<笑>ひやひやだ<笑>意外と下段を選択してくるあれだけ掴んで来やがったくせに下段を選択してくる<笑>やらしい男だいやらしい男だ意外とめむしいのかもしれない<笑>これで割と体力が近くなっておーっ と, おーっと投げるヘッドが投げ<笑> 普段我々はやられてるわれ誘われて<笑>おいお<笑>いおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおねこれは。バルログか。おいおいおいおいおいやいおりおいおいおいおいおいおいおいおいおいおおいおいおいお ヘッドで逃げてこれだから割とやりやすいのかなどうなんだこれは結構いい勝負なのかもしれないねだがペースを握ってるのは2回転さんヘッ ド, ヘッドペプシがさ3つ並んでるからさ<笑> 誰, の誰のペプシか分かんない 多, 多分俺のっぽいペプシなんだよなこれな分かったところでおっとヘッドが当たるーいやーまさかの P 勝ち まさかの P 勝ちさあヘド青バットでヒが入って…青バ出来上がりにヘッド重ねたときに、えー、バク転してたらどうなんだろうああスカッと終わりかな、うん、かなうわおっと届いてさあゲージが半分と変わるのるヘッド当たるんかい伸びる強いぞこれは ボロボロおーっと当たってーあーヘッドがヘッドがヘッドがードしてるあーっと食い向きを出そうとした が, ーーが優しい反撃だっ た, だったニカさん今安藤の表情で今で、ね、危ない危ないっていう、えー、っさあ芋掘りでちょっと<笑>ちょっとお茶を濁しててどう攻めるのか時間がないよ時間がないよあーっと勝 っ, 勝ったのは 2P チームです、ね、おめでとうございます バイソンの勝利。おお、使うんだよと。なるほど。いやー、いい勝負でしたね。よかったですねー。お疲れ様でしたーー。お疲れ様でしたー。ありがとうございます。<笑><笑><笑><笑>そうですね。いや、見せ場ね、ありましたよ。何、バイソンとか言うけどいやいや。普段やられてることはこういうことなんやでってことですね。<笑> というわけでね、はい、第三回木曜東西戦はこれにて終了、はい、とい う,、ね、う, あ, りとういありがとうございました、本当にねいやいや、今日も大盛り上がりでしたねや は, りたやはりね、大会が近いんで、人も集まったと思いますね、はいはい、あそっか、あさってね、エクサがあるんでね、はい、南浦和ビッグワンでねそうですね、当日枠も確か二つあったのかななるほどなるほどなるほど、うん、なので、ぜひぜひ、あのご予定空いている人コロナウイルス美味しいのって方は、<笑><ぜひ><笑> お、ね、いしいかもしんな い, <笑>しい意外と食べたらおいしいいやいやいやい や, い や, いやい そ, のそんなほうが不謹慎、まあまあ、不謹慎なこと言ってらんないからね<笑>はいというわけで皆さんのお試合を楽しんでいってくださいありがとうございました<笑>そうですね配信台でうそう一応まだ配信してるからねそうですね配信はこのまま続きますので、まあ、あとは男くんが喋ったりとかなんだかんだでうんあると思いますのでは い, いやー悔しい<笑> とにかく悔しいね や, やっちゃったよ<笑>やっちゃったよこれ<笑>マジすっす、まあ、じゃあ写真の人いい俺は俺人形ないんで<笑><笑> これは今龍さんの龍、えー、でとあと朴くんのサガットですねさあまあ朴くんねサガットもうまいん、ね、お疲れさまです楽しかったわもうこっちもこっちですげえ楽しかったですよかったらゲーセン遊びに来てください まあでもやっぱりシーソーゲームになったな、なんだかんだ順番順番は決めないからなんかも う, もう無双で終わるかなと思ったんですけどそうでもなかったねうん。 たい平さんは出るなら先方の方がいいかもしれないですね忙しい忙しくなっちゃうっていうあっ、アルキハルんこんばんはもう来てよ近所なので暇だったら見に行きますあっ、マジっすか、それすごいはーい。 もう木曜日だったらもう8時ごろから全然人いるんでもう全然時間まあお暇があったら遊びに来てください初心者大歓迎ですーーえっ、ー、とハクくんが今龍を あ, あ龍じゃないわ を使ってます、ね、しかし龍さんも結構逆戦やってるんであでも白んが今1本取ってますねしかし昇竜の暴れどころ間違いねえ間違いないねえ、はい、波動は食らう ヘッドプレスうまいが波動拳波動拳男はエクサ出るとしたら当日枠あ、事前エントリーはしてないですねこれは真空クラあはただの波動だったけどまあ暗いだったね空中ぐらい あそっかハルキャール君は XI に出るのかそういえばねどうしよっかな南浦はハク君今度は紫色のベガル これは食らうさんもやっぱベガのいやらしいことをやっぱ分かってますねベガが壁でうずくまってたらもう絶対灼熱波動連発それをやるのとやらないのとの全然違いますからね昇竜昇竜拳昇昇龍 あんまり見ないあんまり見な い, いやあ遠距離中5スからの波動拳これがねいやらしいさあハク く, くんも頑張っているけどちょっと龍が硬い龍さんの竜が硬いいやーもう出しても OK っていうね出しても間に合う バックジャンプマリオパンチあれは食らうわさあ投げて中足から上に行ったけどアッパーで落とされちゃういやーこれ攻められないねなかなか難しいな やっぱ密着になんか結構アッパーをなんかベガとなんかリュウ側はなんかベガが近くにいる時大体アッパーしてますよねさあハクくん<笑><笑> 今どんくらいの人数が来てるのか分かんないんですけどもうどんどんコメントしてってくださいね。 くんがこれを拾ってちゃんとつなげてあーなんか何かやってないねワン今のはワンチャン攻めにいけた感じなんですが完全に流れを持ってかれちゃったこれはうわーよく拾った こっから裏行ってしかし何も起きないーーあー生ぐらいナイスホバーあー怖いーうわー、フドクル。いやー、今の。 結構攻めに行ったんですけどねははは 2P 側の勝利写真 X クでみんなシャイなんだよ ゃんあったんだけどちょっと離れちゃったねいやーこれはきついべ中ゴスがマジ強すぎ ホント何でもできるよな あ, あっとちょっとワンチャン逃したかハクくん困っとるああ今今スパコン出たんだけどなこれは苦しいなあ投げを選択 時間がねえあー マ, マックジャンプ台足がね判定強い。 俺も野次あやってこようかなはいというわけでまあ配信はまあそうっすねもうちょいで締める感じなんだまあそっまあこの後もそ の, のじあいの配信楽しんでてください男でした はいといとうわけで、えー、改めて本日の勝利罰ツピ川勝利ということでここからの試合をある程度流しつつそうっすね、えー、っと22時45分ぐらいを目処に、えー、本日の配信終了したいと思いますので皆様よろししくお願いいたします、えー、先ほど結果をツイッターにもアップしましたが、えー、っと来週の開催は3月26日木曜日ですね引き続き定例、えー、イ, イベントとしてやっていきますので皆様よろしくお願いします。 あはい、えー、っと、配信は引き続き続いておりますが、えーと、現在10時45分というところで、まもなく、えー、こちらのご自配信含めて終了したいと思います。えー、本日はツイートもしましたが、2P ーー側の勝利ということで、えー、9対9、18人集まっていただきました。まあ、1人俺だけど。<笑>えー、やるたんびにね、 まあ、なんか初回は結構集まってくれましたけど、先週よりだいぶ人集まってくれてて、まあ、そのエクサマイクってこともありつつですが、いろんな人に興味を持ってもらえているイベントになっているのかなとは思っております引き続き、えー、テレビでイしてことして、もうさっきも言いましたが、やっていこうと思っていますので、エクサの方、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで、えー、この配信、えー、このの試合。 えー、この1試合が終了したら、えー、本日配信終了したいと思いますまた来週よろしくお願いしますお疲れ様でした